ですけれども、これは私たちキラクドのオリジナルの曲になります。文<笑>庄級とい踊りを演舞させていただきま す, す。それでは参ります。文庄級、キラクド